からキャンピングします。イエイ！ ャャンピンンピグじゃなくてキャンプだったねはい、入ってみましょう、うん、時間はねちょっと少ないなんですけど初めてのジャンプだからちょっと楽しみしてますあ広いねええー。<笑>空気もきれいこんな感じです は暇ちゃったのだから違う場所に行く、うん。これですっごくゆるキャンプの気持ちになってきた。<笑>自分で楽しい。今日はリンちゃんと一緒だね。ソロキャンプ。 多分受付こちらですね。着きましたー。今だからキャンプでやりたいと思います。ちょっとね、初めてなので、多分正しいやり方わからないんだけど、ちゃんとネットで調べました。頑張ります。まずはイエスを作ります。イエス。イエス。 きゅん作り方が分からないあーえおうおうん<笑>よっしゃできたあ、いい感じ おしゃれらしい。座ってるか。よいしょ。ああ、いい感じ。ああ。では、焚き火だよ、作るぞ。うま、うま、もいもい、もういい。よいしょ。これはね、簡単です。あ、たあいだったの。<笑> ちょっとピッタリに入れる。できた。<笑>あ、できた。と、これ。と。あれ。あれこんな感じだったの。いや、あ、これ形形形慣れてない。 でいけたねよしリリースファイヤー てきてるました見て、まあこれだったね。 簡単だったんですけど私はねまだ石でなんか作ろうかなって思ってたすごい考え方古いんだけどあったかいいいねあったかあったかじゃあ今からアイヘージョーを作りますではこのソーセージオリーブオイルサーバー あと、スパイシーと、えっと、これなんでしたっけネギネギではないけどネギも近いのやつあ、<笑>あ、いいよ。あ、ニンニクね、書いてたと、ちっちゃいトマトと最後はマッシュルームで、ございます よいしマいシょルるム。 うん、まずはオリーブオイルを入れます い, いっぱい入れますこのぐらいかなオリーブオイル入りましたあもうちょっと 全部いっぱい入れ OK シンプにもうちょっとヒューンヒューンどのぐらいかな OK にんにくを入れます 足りなかったらあとでまた入れます。 よっしゃアンフィア出てきました今、うん、作ってます見ておーいいのしてるねなんか結構たっぷりだねちょっと入れすぎちゃった、うん、これで本を読んだりアネマ見たりも最高ですねよっしゃでは 乾杯したいと思いますこれ実はフォタクはすぐわかるこのカ ッ, ップ<笑>はでは乾杯 Cheers! 乾杯 うんはぁうん、まいうん。よいしょ。あ、いいですね。出来上がりました。わ、おいしそう。よいしょ。 サヒアなんですけどめっちゃたっぷり入れましたあ、おいしいじゃじゃーんいただきます ちょっとだめちゃうわ。 でではこれ色キャンプのアニへも見たいと思います。 火を添えばうんよっしゃそうね美味しくお色も食べるからねよっしゃ うん、おいしい。うん、ちょっと入れようかな。うん。うまい。